一番下の方ですね伊沢市からやってまいりました声優会と申しますよろしくお願いいたします<笑>ええー、今年でですね、えー、22回を迎える八戸瀬なんですがえっ、ー、と一応そのうち19回今回19回目の参加ということで、えー、かなりあの新生のチームにはなっているんですが一応メンバーの中に今回皆勤賞のメンバー、えー、約1名と えー、今年初めてですね、えー、声優界で演舞するメンバーが入っております後で後ろの方であの旗を上げますのでぜひ注目して、えー、老若男女ならぬ若々男女で、えー、応援して、あのー、声援を送っていただければ幸いかと思いますそれではよろしいですかはい加療天章構えっスイッ 夢、破れてる国家あり我が教え誰か受け継がん今こそ我が教え誰か受け継がんついではの国先人画亮が目覚めた大地民陰へ絵に抱いた歌方の夢果てしなき空熱き思い 我さんと胸にせい先人君子の教えを胸に目指す世界の冒険神は心を躍らせる。 豊なる国夢ミントス。 源唯我独創悪なき野望気鬱壮大に奇作獣王氷天道地、奇想天外群謀氷蔵聖雁 夏の暗闇に放つ一筋の光盗難の喧騒に吐き消され果たせぬ夢、常しえの祈り画領として、宮高の地、天に昇るスイッス のお も, 高く今も故郷のそ<笑><笑>くあたくさんの拍手に。 の気持ちをを込めて俺を見ましょうありがとうございましたが2名今応援の方いただいて